せ、うん、当たりが出ればもうん何当たり先端おじゃまが山田だくんアイス。 あれがそうだねっうわぁ僕たちのセンターアイスだと当たりが出るともう一個もらえるんだねそうよ哲郎チョコバリスペシャルバリバリ食べるとバリバリ楽しくなるのです 嬉しくなるおいしさ。先端チョコバリスペシャル。チョコバリスペシャルバリバリー。先端アイスクリーム。今、先端チョコバリで当たりが出ると。千円プレゼント<笑>うん。先端チョコバリ千円キャンペーン。先端。女の子って。欲張りなの。 だからッチ」無鉄の美味しさ楽しめるアイスシャリシャリ「先端クロールストラベリー」リーグー「センタチョコバリ美味しくなったクランチサワーに香ばしい」チ「チョコバリチョコバリバリ」さらに美味しくなった先端チョコバリ1000円プレゼント実施中」「先端クロールフロールチャチャチュ」チ 夏のしさりめ「みんなでなかくたべちゃうもん」「ペ<笑><笑>ロッパーフー」「センフラグ」「センチョコバリ」「食べたいね」「クランチサクサク」「食べたいわジ<笑>ョーダー」「アゲナイフ<笑><笑><笑>チョコバリ」